すごい。<笑><で> 持ってきてる。何、ね、何キロぐらい？クソ重い。あ、すげえ重いね。良かったと思うよ。いいスマッシュがしてたでしょ。<笑><笑>あのね、円になってた。円になってたそうです。すごいすごいよかったですよ。こっちこっち見て。すごいね。スタビライザー。すげえ。なんかゲームのぬるぬるだよね、うん。すげえ。 両思い。両思い。<笑>両思いー<笑><笑> ピ, ピースされるやつ。<笑>扉が開いてて、みんなが準備してる様子のやつ見たいから、みんなさ、入ってくれば<笑>いっここ顔のアップでりますで次に。<笑> ちょっ時計でいいじゃんじゃないオオッケーオッケケーーですいい、うんでまた、あの二人 演技では目合わせるゃ情熱大陸なメに密着するじゃん。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 「夏の匂いがした」「空見上げた暇を」 一人占め1い占めはいということでえっ、ー、と以上をもちましてえー、教室のシーンが全て撮影終了になりました<ス><ス>ありがとうございましたお疲<ス><ス><ス><ス><ス><ス><ス> <笑><笑><笑>ーやっと…<笑> 繋いだ君との道。 はい、じゃあ、えー、以上をもちまして、えー、君と夏のミュージックビデオ撮影、うん、オールアップです。お疲れ様ですお疲れ様 で, おでーす。ありがとうございます。ありがとうございました本当に。はい、あの本当に、まあ、監督を今回させていただきましたけども、皆さんスタッの理想の通りの演技をして皆さんでとて、ね、もスムーズに撮影がいったと思います。 はいで、私は1人ずつ軽くまで借りとね。一言で今回久々に出す曲で結構ね。あのマスーケティングな力を入れているので、皆さんにね。あの女優業だったり、俳優業だったりの仕事ができるくらいえー、響きます。たらいいなと思っております。雨でリスティングしたりかね。大変なこともあるんですけど、お疲れ様でした。ありがとうございました。出来上がっ。てみて シン本当にねあの相当手がね今度作品になると思うのでちょっと早く本当に、ね、見てもらいたいし。 最高の作品になると思いますのでありがとうございました。ありがとうございます。じゃあやりましょう。だろは揚げ揚げです。えー、っと今回この楽曲を歌わせていただきました。えー、この作品の思いとしてはやっぱり今年の夏学校生活とかがそのコロナで数が少なくなってしまったりとかあったのでそんな夏を少ない期間でも彩れるような楽曲を。 皆さんに届けたいな、若い子たちに届けたいなということで、今回の楽曲を作らせていただきました。えー、皆さんね、ね素敵な演技で楽曲を彩ってくれたので、本当に助かりました。ありがとうございました。えー、水上ア奈です。役は、友人のアンネ役をやらせていただきました。えー、初めて太郎さんの曲が送られてきた時に、 すごいもう夏が頭に浮かんだそんな涼しい感じがする曲だなと思いましたで久しぶりに制服とか着て教室で撮影したんですけど本当にみんな仲がよくって本当にクラスメートみたいな感じで楽しめてやりました6人の友情の中にある恋愛が織り交ざった青春をどうか楽しんでください<笑>以上ですありがとうございましたえっと石井セリカです僕から としては、主演のゆうくんに片思いをする。セリカ役で出させていただきました。作品については。まあ、高校生とか自分たちの頃もこういう話あったよなみたいな。誰しもが経験したことあるような青春の一ページ的な恋愛になってると思います。まあ、役やっていく上で思いが届かない。 からしんどいって思うことも あ, あってだけど、それも多分高校生としてはいい経験になる一個だから楽しく演じれましたみんながいい人で良かったです<笑>ありがとうございました長尾彩香です、えー、今回は主演のゆうくんと両思いになる女の子役を演じさせていただきました 今回の作品はこういった現場が初めてだったのですごいまあ人見知りなこともありとても緊張していましたでまあ一番私があの底辺だったので本当にあにご迷惑はたくさんおかけしたんですけどとても周りの方のサポートであのまあちょっとはマシになったかなと思いますたたたくさん勉強さんせていただきました まあ、あの監督と12歳の時から知り合いだったんですけど、こんなにしっかりする仕事をするような人になるとは思っていなかったので、びっくりしました、で今すごい頑張ってる姿を見て、私も刺激を受けたので、頑張ろうと思います。ありがととうございまししたた吉ででですす MV でやった役役ては上、まあ、ねみんなの 結構恋愛とか気にしないでもうバカみたいに盛り上がるみたいな役だったんですけど、まあ、今回この MV 撮ってみてちゃんと出すのは初めての映像に出させてもらって、まあ、こういうの興味あったんで楽しいなって思いつつ す, すごい楽しかったですで監督とかみんなで支え合って人数少ない中でもすごいいい作品がでしたんじゃないかなと思ってますお疲れ様でした 島谷美月です今回主演の綾香さんに片思いをする樹役を演じさせていただきましたやっぱ今回、えー、と助監督兼演者みたいな感じで結構多忙な感じの撮影だったんですけどやっぱりその太郎さんが歌う青春感あふれる音楽に合わせて MV、まあ、がいいのか作品ができたらいいなって思っております、まあ、また監督とかもねその本当にすごい良い撮影環境 すごい作れていったのでとっても楽しく行ってきました。まあまたこんなような機会があったら頑張りたいなと思います。作品は絶対いいのができてますのでぜひ見てください。ありがとうございました。主演の幽役をやった東優です。感想としてはなんか僕あんまり高校時代がそんなに女の子とかと恋愛とかもあまりなかったんでなんか結構制服着て女の子と喋るっていうのは結構うゆうしくて。 僕自身すごい楽しんじゃったんですけどなんだろうそのういういしさというか見ててちょっとくすぐったくなるみたいなそういう甘酸っぱさが曲に乗って、まあ、皆さんに改めて伝わればちょっといいかなって思いますありがとうございました鈴木みなみです、えー、まあ作品について結構現場でカメラ回したり雑用をしたりあとはまあ演者のみんなにちまちま口出しをしたりしてな、うんやこいつって思われてたポジションなんですけどまあいろいろ 口出したり手出しししたたたたりり手分作品がいいいものにななってたらなと思いますずっと撮影中わきあいあいとやれてたんですごい雰囲気もよく楽しい撮影でしたありがとうございましたはい、えー、今回「君と夏」の監督を務めました栗田正樹ですえっ、ー、と、まあ、太郎くんとは僕が大学の後輩なんですけどずっと太郎くんのミュージックビデオを僕が作ってきて今回3作目になります3作目が「まあ、君と夏」なんですけど1作目2作目より「 は、ま、る、あ、かにその僕の技術的にもパワーアップしたりとか機材にお金かけたりとか結構さお金かけたよね今回ねその作品自身にすごいやっぱりお金と気持ちまああんまお金主張するのよくないか<笑>まあでも本当にこの作品に対するいろいろなもののかけ方っていうのが今回どの作品に比べてもすごかったんじゃないかなと自分で思いますはい、まあ、あのこの「君と夏」という作品には男女の友情の中にある恋愛っていうのをちょっと表現したいなというふうに思って く、ま、ん、あ、から曲をもらった時に結構僕の頭の中でそういうことが思いついたので、えー、今回こういう感じの作品になりました本当に結構この作品に対して頑張っていろいろなものを込めて作ったのでいろ、えー、んな人に見てもらいたいなと思いますということでありがとうございましたいっぱい見てくださいバイバイ